鶴河を貫く、輝く本流。 真 迷いを捨て突き進む you よさこいチームさとかさんでした。